いらっしゃいませご注文はお決まりですか 見せてね、あっいや理性がないのは大変かって 一緒に、ただいまキャンペーン期間中の骨までってっていうか普通骨食わなくねえかなるほど勇気を出したオーグか 私の思うに多分ご一緒にただいまキャンペーン期間中の、えー。